平成28年10月16日、国土交通省の石井圭一大臣が、阿蘇市一宮町宮地の門前町商店街を訪れて、10月8日未明に起きた阿蘇中岳第一火口の爆発的噴火による荒廃状況を視察しました。石井大臣は佐藤阿蘇市長から中岳火火口が爆発的噴火をし 市宮町を中心に多量の火山灰が降り農作物などに1億円を超える被害が出ていることなどの説明を受けましたまた門前町商店街では市民が国立阿蘇青少年交流の家の近くで拾ってきた噴石を手に持ってみたり商店街の店主からは噴火による風評被害をなくすようにとの要望がありましたこの後石井大臣は 熊本地震で大きな被害を受けた阿蘇神社を訪れて、池浦権ネギの案内で、国宝に指定されている倒壊した楼門や、その奥の神殿などを見て回り、阿蘇神社の被害状況を確認していました。視察の後、石井大臣は記者会見の中で、熊本地震から半年がたったが、 これからも政府一丸となって被災者の生活再建、また被災地の復興に全力で取り組んでいきたいと述べ、また10月8日の噴火については、次のように語りましたあの改めて阿蘇市に来させていただいて、まあ、思ったより、あのその噴火の被害というのはです、ね、早期にやっぱり解消しつつあるなというふうに思いましたし、その後 の, あの、まあ、一応、噴火の、も だいぶ収まってきていますから、正確な情報を積極的に発信をしてです、ね、風評被害をなるべく収めるようにです、ね、我々としても努力をしていきたいと思っています。